キャスコのカードは力持ちキャッシングはキャスコ キャスコのクレジットの「キャスコン」。 支えたいキャスティングひた審判あなたに輝き支えたいキャスティングひた審判配。一生懸命頑張って。戦窓口は私どもワールドの顔。い, い, いつも。 ハートのこもった最高の笑顔でお迎えできるよう、心がけています。かしこまりました。とびっきりの笑顔に、真心を込めて、よし。いらっしゃいませ。ずっとこれからも、真心主義。おお、ハロー、心のワールド。私どもワールドでは、街頭のティッシュ配りこそ。 大切なお客様との最初の出会いだと考え。社員一人一人が自らの手で真心を込めてお配りしています。何気ない出会いを大切に。ずっとこれからも真心主義。私が参加させていただきます。電話でのご相談は。 声が今だからこそ声に真心を込めなければと私どもワールドは考えますはい承知いたしました電話の向こうに笑顔が見えるありがとうございますはいワールドでございますずっとこれからも真心主義オーハー心のワールド今日私は母と旅をする 心キャッシングのワールドがお届けする感動のショートムービー 0556.jp にて評配信中ワールドです今日私は母と旅をする母と旅をするのは何年ぶりだろう 社会人になった私の初めての親孝行かもしれない時に厳しく時に温かく一生懸命育ててくれた母こんなに嬉しそうにはしゃぐ母の姿を見るのは久しぶりだな私たちはあとどれだけ母と娘でいられるんだろう この旅が終わったら私の大切な人を。 応援しますルドです<音楽>今日私は1人暮らしを始める。 真心キャッシングのワールドがお届けする感動のショートムービー 0556.jp にて好評配信中ワールドです今日私は一人暮らしを始める初めての一人暮らし父が手伝ってくれるという 仕事一筋で生きてきた父との小さい頃の思い出はあまりない子どもの頃から仕事に出かける父の後ろ姿ばかり見てきた気がする一人暮らしの相談をした日も父は黙ったままだとでも大人になった今は言葉にしなくてもわかる。 父の優ししささももも父の頼もしさも唐突に父から渡された引っ越し祝いは私の欲しかったノートパソコンだった。 新「キャッシングのワールドです。なさみな皆さんできればお金は借りたくないですよねでもどうしても必要な時はしっかりした返済計画を無理して借りちゃダメですよしっかりちゃんとワールドです あそび